先日ね、まあ、僕を教授のように扱った文系春秋の記事、あれを見てですね、ヤフーコメ民の人とか、まあ、SNS の、ね、反応とか見てるんだけども、まあ、おかしなことを言う人がいるんです、その鳥取ループ、宮部はね、もうちょっとこう、まっとうな方法でちゃんと言いたいことをね、意見を申し立てたらいいんじゃないかっていうふうに言ってるんだけども、それってね、 よくテレビのコメンテーターでなんかこういうことは許されませんとかね何らかの何らかの法整備が必要だ何らかの対策が必要だっていうねまあ、そういう無責任な感想と同じなんですよ何をじゃあ意見申し立てるんですかっていうところなんですよねちょっとね問題をまとめていますよ僕は2015年から部落担保してるとでその後全国部落調査出版しようとしたらそれを差し止められたっていう経緯があってじゃあ僕はねまあ、国なり世の中にねじゃあ何 を申し立てるんですかそのじゃあ、例えばブラック探訪を認める法律とかね、全国ブラク調査の出版を認める法律とか、なんかそういう法整備をさせろっていうことなんでしょうかね、んまずね、ブラク探訪については、まあ別に普通に YouTube に載っけて載っけてるし、何も規制なんかないし。で ブラあの全国ブラック調査の差し止めについても、あれも無理筋なんです、はっきり言って、だってそんな禁止する法律なんてないし、で2016年以降、あのブラック差別解消推進法を作られたけども、その中にも別に出版禁止なんてこと、法律で定められてないわけで、何にも規制もないわけですよ、だから何にもないところで、ね、何にもないのに、あの法務省が出てきたりとか。 でまあ、国だとか国会で騒いだりだとかで解放同盟が訴えてで裁判所が無理筋で差し止めをしてっていう、まあ、そういう流れであって何にもないわけですはっきり言って僕として、ね、やるっていうことっていうのはただまあ淡々とブラック担保をやるだけのことで。でいや意見を申し立てる まあ、僕のやってることはまっとうでないっていう、そういう前提があるんだと思うけども、じゃあ、ちょっと考えてみてくださいよ、今、世の中で話題になってること、もう統一教会の話で持ちきりなんだけども、じゃあ、あれってきっかけ、なんでした、うん、あの元首相をあのパイプガンで撃ち殺しましたよね、それをきっかけ、世の中が動いてるわけですよね、じゃあ、それで、じゃあ、山上さんに対して、もっとまともな方法で訴えればよかったのになんて言ってる人いないですよね。だって だって安倍さんを殺さなければ、絶対これ、統一教会の話、話題にならなかったと思いますよ、うん。で、今、沖縄 の, あの座り込みなんかね、辺野古の座り込みなんかで、まあ、車両の通行妨害なんかしてるのが話題になってるけども、うん、あれは真っ当な方法なんですか うん、あの捕まってる人いるでしょ、で片や僕はですよ、僕は別に何も法律に違反してないわけです、少なくとも刑法の違反してないから、僕、警察に捕まったことを一度もないです、で裁判に関しても、まあ、実際、実害が出たとかね、じゃあ、確たる法律の違反っていうわけでもないんですよね、一応、民法上の不法行為とは言われてるけども、別に、その明文化された法律があるわけでもないし、でプライバシー侵害とか言われてるけども、もう。 もうギリギリのね、もう本当無理な判決を出してるわけです、だからコンプライアンスっていう点では僕、僕、その統一教会だの置き玉なんかの問題と比べれば、僕、やってること、もう相当ホワイトですよ、コンプライアンス重視ですよ、僕、暴力的な手段、なんにも使ってない、本当にあのただ言論で訴えてるだけなんで、じゃあ、じゃあ、僕はまともな手段って何なんですか。うん じゃあ僕はなんかこうパイプガンでねあの解放同盟のトップとか打ち殺したらどう思いますまともじゃないでしょ、うん、でも今じゃあ世の中でやってるあの統一教会の追な何なんですかっていうことなんですだから皆さんちょっとねもっと深い資料が必要なんじゃないですかもっとこう物事の本質についてね、うん、確かにねそのテロ行為というかね世の中をこら怖がらせるようなそういう行為をすれば世の中が動くっていうのはこれ残念ながら 真理なんですで も, うもうデモとかストライキにしてもねあれだって普通だったらその不法行為ですよあんなものは通行妨害だったりだとかサボタージュっていうのも、まあ、あの会社でやったらもう背任だとかね器物破損とかそういうことになるんだけども一応その労働運動とかねそあ、まあ、民主主義の表現の自由っていうのが憲法で認められてるから免責されてるっていう面があるんですよね。 で方や僕に関しては別に刑法の違反もしてないんですよね、で、何にもないんです、僕を取り締まるような法律なんか、で何にもない中で僕はそのいろいろ妨害をされてるっていう状況があるわけで、じゃあ僕は何かしら世の中にね、何かを認めてほしいとか、何か制度を作ってほしいっていうことは全然ないんですよ、うん、何もないんだから、何もやるなって僕は言ってるだけであって、別に何かしてほしいっていうふうに僕は訴える理由なんて何もないんですよね。うん だから、まっとうな方法でっていうんだったら僕、僕、解放同盟とか法務省に行った方がいいんじゃないですか、なんで法的根拠もないのに、なんか意地でもね、その国民の自由権を束縛するようなことをしてるんだっていうふうにその、なんかやたら必死になってね、本当、どうしようもないことに税金を使ってる法務局なんかに言うべきであって、僕はやることなんて何もないわけです、発揮言って。ね だからそのいやまっとうな手段で訴えればいいのにってじゃあこれ以上何すりゃいいんですかね僕全く非暴力な方法でやってるんですけどでまあ例えばこう議会への請願とか、うん、いやだけどブラグ田んを認めるようになんか議会に請願するっていうのも なんかおかしな話ですしね。別に禁止されてるわけじゃないのに、それをなんか議会が認めるっていうような性質のものでないから、ものでもないから、じゃあ僕は何が国会なり、なんか地方の議会なんかに言うこともないんですよ、発揮士ってね。で、じゃあ例えば同和行政の不正なんかにしても、 うん、僕、真っ当な手段で訴えてますよね、ちゃんとその不正というものをついて、そのね、事実を明らかにして、この動画なり、記事なりで書いてるわけで、僕、何も暴力的な手段も何も使ってないですよ、で、在徳会みたいになんか押しかけて罵声浴びせたりっ て, 浴びせたりって僕、全然やってないですからね、うんだから、なんなんだろうね、真っ当な手段って、僕のやってることが、これ以上真っ当な手段ありますかと、じゃあ、過去に振り返ってみるとね。 例えば地方議会で同話情勢の不正なんかをね追及した人なんかがなんか謎の焼身自殺を遂 げ, てた遂げてたりとかですね、でなんか童話施設に関してこれおかしいんじゃないかって言ったら、ブラックの地名出したなぁとか言って、懲戒くらったりとか、そんなんなんですよ、うん、そっちの方が僕おかしいと思うしまあ、あの。 例えばその裁判にしてもね、僕は本当にちゃんと書類書面の提出期限なんかを守ってるし、もう法廷でも静かにしてるしね、不規則発言もしないし、僕はちゃんと時間守ってやってるんだけども、まあ、過去のあのや山事件なんかの裁判なんか、まあ、解放同盟じゃないけど、まあそのそののね救援団体なんかの関係する人が、あの判事バットで終結したんですよ、あの裁判官を。 バットでで襲撃、うん、で同盟休校って言ってね、子供巻き込んでやったりするし、あっちの方ははるかに真っ当じゃない手段だと思うんだけども、もう皆さん、どう思いますいや、僕にこう真っ当な手段で訴えてほしいって言うけど、僕のやる真っ当な手段って何ですか、僕、ちょっと思い浮かばないです、僕はやる真っ当な手段っていうのちょっと教えてほしいですね、具体的に何をすればいいのかっていうのが。 うん、ということで、まあ、こういう意見が出てくるっていうのも、やっぱね、学校教育があると思う、このちゃんとその民主主義なんなのかっていう、なんか LGBT だのね、なん か, そのなんかあ SDGs だのね、そういうことはね、そういうなんかカジュアルというか、そういうことに関してはなんかね、盛り上がってるけど、その憲法が定めてる。 もうそう伝統的な基本的人権っていうものについて、ちゃんと学校で教えてないんじゃないかなで、社会運動っていうものがどういうものかっていうのも、ちゃんと教えてないから、こういうとんちんかんな意見が出てくるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。ちょっと皆さんね、もうちょっと公平に深く世の中を見てください、うん、というふうに思います。ということで、今日はね、ちょっといろいろ言われてることについて思うことがあったので、お話しいたしました。